w e b t v 阿蘇中大連応援企画平成30年度中大連に出場する阿蘇市内のチームをご紹介します中学校陸上競技部です三年生15名2年生13名1年生11名の。 計39名で活動しています現在は中大連に向けて学校代表のメンバーで練習していますこれまで軍師中大連陸上で総合優勝、女子優勝軍師中大連記念男子優勝、女子優勝の実績があります 今年のチームにはスタートラインに立つと全力で走る負けず嫌いが揃っています。中体連での目標は陸上、駅伝で連覇を達成することです。